こんにちは、アベノミクス市内役、浜田孝一です。こんにちは、アベノミクスの近所です。アベノミクス市内役、浜田孝一。今日は、国民のみんなに、私たちが犯した間違いを、お詫びに来ました。頭を丸めてきました。ほらね、私は、アベノミクスは、トリクルダウンと言ったが、 望ましくない方向に行った。それを早く気がつくべきだった。反省している。賃上げの呼びかけをした。政府がやったので、これで十分にトリクルダウンになると思っていた。全然トリクルダウンにならなかった。実質賃金が上がらないことが明らかになった2015年、安倍は国会で アベノミクスはトリークルダウンではないと言い出した。アベは意見を変えて浜田に責任を押し付けたのだろうかそれは私はわからない。もうアベはおっちんだ。 ソソルロジョンだイソソルイプ みてぱん俺俺 き, きんじょんんどんじんたしりかんぷしざいみじまにこだ 一器のね